こんにちスナカまでたっぷりちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。これすごいよ。ちょっと中身見て、これは動画にしようと思った。すごいっすよ、これ。<笑> 1枚目は取れたけど、2枚目は全然取れないのよ。すごくないこれ。これどうなってんだろうね。一見さ、取れないように見えるじゃん触れられないように見えるじゃんなんかあるんだよね、判定が。 例えばこのドアの、あ、バネのこの中心とかでやっても、あれ<笑>思った以上にできてるただ。おできましたね。バネの中心だといけんのかなこれは。ちょっとよくわかんないっすね。ほら、でも今のはダメなんですよ。わけわかんなくないこれ。な、な、わけわかんないでしょ、これ<笑>。これすごいよな。 さっぱりあれがわかんない説明されても納得できなさそうこれついにマリオは溶岩の中を普通に通れるようになってしまったあはこれかあこれは見たわ<笑>あっしどええー、見たわこれフェイトさんがやってたフェイトさんこのシーンサムネにしなかったこのコースえー、いけたやった ちょっと画面ずれてビビったこのままこういって上に上がって OK ゴールですねおおなみったこれが見たかったやっていきたいと思いますツイッターでいただいたコースです3月の20日ですねまだ20日かー3月3月がなかなか終わらんねーええー、と やる前に少しお話を。コース ID は基本的にツイッターのちはやアカウントでしか受け付けてません。えー、理由は他の動画とか、えー、っと、もう一方の YouTube のアカウントだとか、ミーバースとかの方に ID を送られても、ちょっとまとめきれないんで、もう一箇所でやると。ここで公平にしたいっていうことですね。よろしくお願いします。はい。動画のコメント欄に ID を打ち込むのは自由です。全然宣伝してもらって大丈夫です。 さありまりしょうダッシュダッシュジャンプあともう一個一応言っておきたいのは結構 Twitter の方でですね求めてるコースっていうのをね Twitter の固定ツイートとかにしてたりするんでそちら見ていただければうれしいですねえっとそういうコースはですね結構うわうそだろ えー、自分が求めてるコースっていうのは結構、えっと、優先的にプレイさせてもらってたりします最近これどうするどうするこれ<笑>これは素直にハテナを叩こうかえちげえのかこれもしかしてさ違う土管入るんじゃない説右飛び説じゃない許しもしかしてだけどさ ほらあったほらあったあるんじゃないかなって思ったわうわわわうわわせったクッパが降ってきてびっくりした<笑>わざわざ英語表記で言うやつ<笑>おっとそっかそうなるかそうだろう。<笑>後ろ下がりやがったこいつなんか上にあるっぽいなうわ、や介っかい残り60秒か OK! よし、OK! これ昔やったっけ俺は動画で見たんだっけな や, やり方を知ってんだよな。<笑>誰だったかな誰かが作ってくれたね、スピラン系のコースでこれをやんなきゃいけないところがあったんだよね。上にぶつけて、2匹倒して。 その間に駆け抜けるってやつ鬼畜5うわっ う, うティーオシザルスムンチャクッパスからの入りましてかぶりまして違うねこれはねうわっ<笑>ここに入ってみましょうか いやーこれ入るのきついぞですよねこれスピンマックスでギリギリいける距離だなじゃあ行きましょうほっよし素晴らしいどう考えてもここはいかなきゃいけないんだもんねうわーメットかぶってたいなこれはな これちょっと勢いないときつくねあーダメだねこれはメットかぶってこようかいい感じだったんだけど死にそうひひひひオッケー<笑>よしウィッフィーこれゲットできたのはきいんじゃないですかこれでいろいろできるようになりますからねまずここが抜けれるようになるじゃん えー、っと、その土管は入れるのかそうすると。今んとこ土管入ってどうするのって感じですよね。土管があると、あれか。繋がんのかあそこに。でも、厳しいに入るのね。簡単じゃないねあ、ヨッシーがいるから、いけるかも。きついかなー あーしまったえ入れねえんだけど<笑>入れなさそうダメ試しに入れました入れましたなるほどここに繋がるのかああ T オシは残念ながらここでお別れですねそうするとあっ落としちゃうな忍びねえからこうで うーん、蔵ってここに来る感じですね。了解した。うわっ、蔵の早くね。オッケーオッケーですね。完璧ですね。多分持モテるっしょ。えぇ、ー、死んだ嘘。よしよしよし。被って入って。 もう一回かぶっていいのかなそっかメットかぶってれば下に押し出されてこうでいいのかな多分だけどえっちょっと右にずれなきゃダメあ終わったかも OK んか取られたね大丈夫っすかこれうわっでちょっと右に移動すんじゃんおいいねちゃんと倒しましたね お上上がりましたね OK ですねこれは下に降りていいんだあ待ってあーもう戻れねえでもあいや戻れなくはないかいやあの上行けるかな普通に通常ルート行った方が安定かなガバルートがあるかもしんない<笑>、うん アクション系の鬼畜コースが流行らない理由が<笑>モル溢れてるなみんな途中でやめちゃうってことですね厄介すぎてだから流行らないんだよな難しいコースがスピランとかばっかなのがはそういうことってことですね <笑> 動, 画動画、俺も多分動画にしてなかったらやらないんだろうなって思うもんだってあ、もう分かったみたいな確かになるかもオッケーこれで上がってなんかいけそうな気にしませんここ、あの上さ、トゲだから上いけんじゃん。 でもまあ正規ルートで行くかこうなってこうなってこうなってこうでいいのかなあなんかゴールっぽくないですかこれ丸○で耐えてよーしオッケーうーハードだったなー うわー、時間かけちゃったね。なんだよ、12秒ってよ。<笑>最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録をすりげない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス。アミーゴー。